さあ続いては国際交流企画「ストリートアーザステージ」です「よさこいソーラン祭り」を通して世界のつながりの大切さを伝えたいそんな思いからこの企画は実現しました札幌に住んでいる留学生と日本人学生踊り子による一夜限りのステージですブラジル ラトビアタイイタリア韓国モンゴルイスラエル台湾の計8カ国から集まった留学生と日本人学生踊り子が心を合わせて踊ります現在このソーランナイトはよさこいソーラン祭公式 YouTube チャンネルにて生配信しています 海を越えた家族にもリアルタイムでよさこいソーラン祭りの熱気が届いていることでしょう留学生と日本人の学生で30周年記念総踊り曲「バンザイ鳴子カーニバル」を踊っていただきます ができるまで今しばらくお待ちください。 ここで会場の皆さんにご案内いたしますお祭りの30周年を記念し札幌駅前通り地下歩行空間にて日本の祭りストリートを開催しておりますゆさこい発祥の地高知県や高知県やあの津ゆさこいを開催する三重県津市そして北海道の魅力が詰まった展示と物産展が行われております 各ブースそれぞれ工夫を凝らした催しや名産品をお楽しみくださいさらにお知らせです日日土曜日 17時20分から大通り南北パレード会場にてサ タ, タデーナイトパレードが開催されます過去に大賞準大賞を受賞したチームや全国のお祭りで活躍するチームが夜のパレード会場を熱気の渦で包み込みます この位置ラは 皆, さん皆さん、こんばんは。僕 は, はマティオスです。ブラジルのリオデジャネイロから来ました。私はアンナです。今年の4月にラトビアから来ました。ラトビアはヨーロッパの東にある小さな国です。いいところなのでぜひ来てください。<笑>私はラトビアのウスパレイヤ・ワトビア・シュデアス・ムンデイスワーキ。 という歌と踊りの祭りに参加するのが好きなのでよさこいソーラン祭りの話を聞いて必ず参加したいと思いましたブラジルはカーニバルが有名ですが僕は踊ったことないのでこの祭りで参加できて本当に嬉しいですこの祭りのいいところは誰でも参加できるところだと思います踊りの経験のある人もない人も休みの日に集まり練習を重ねてきました この衣装の T シャツとマスクも自分たちで作りましたみんなで練習した時間はとても楽しくかけがえのない思い出です一緒に練習する中で生まれた絆生まれた国は違っても心は一つになれるそんな思いを込めて踊りますせーのミュージックスタート